それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。えっと前回はその、まあ、モジュラー算法というその一連のアルゴリズムを紹介しましてで、まあ、そのモジュラー算法というのは主にその中国常用算法を使って元の問題の答えを復元するんですけれどもその一例としましてその、えっと、中国常用算法でその行列の積の計算 をまあ効率化するという手法について紹介しました。で、えっ、ー、とここでですね、その前回の授業の中ではその一連の助産のあのアルゴリズムの計算量がですね、えっ、ー、とまあこれまでの授業ではあの特に扱っておりませんでしたので、一応今日はその話が中心になります。で、えー、まあ今日はですねまずはそのまあ 多項式ですとか整数の序断の計算量について確認をしましてそれからあと拡張ゆっくりとご情法の計算量についても一応確認しておきます。で、もともとの目標としましてはその中国十三法の計算量を導くというのが前回の授業で残った宿題となっておりましたのでそこを説明することをゴールとしたいと思います。 でえっと、まずあの、序断の計算量から、えっと参りますけれども、これはの、えっとまあ、もう内容 に, に関しては、そのテキストにもそのだいぶ前になりますけれども、そのた例えば多項式、整数の序断のところにも一部あの言及がある部分がありますので、適宜参照してください。でまず、一、えっと、変数の多項式の女優、まあ、付き序断から復習したいと思います。 ここでは AX と BX を整数係数の多項式として、BX をモニックとします。で、A の AX の次数が K で、BX の次数が M で、K が M 以上という条件で、常用付き序談を行うということにします。で、そうしますと、 一応アルゴリズムに関しては以前の授業で紹介しましたので一応復習しますと入力としまして AX がこのような形で表されているとこういう係数ですねそれから BX もこういう係数で与えられているとしますこの多項式 AX とか BX の表記の仕方についても以前授業 で, ですねこの多項式の序断を扱ったところで解説しておりますので必要な人は復習しておいてください まあ、それに対して出力として A を B で割った小を Qx と上位は Rx を出力するという形になっておりますで。実際のアルゴリズムを書き下したものがこのような形になっておりましてで、まあ、あの今日は詳しくはここでは述べませんけれども一応基本的な原理としては皆さんが筆算で多項式の割り算を行う場合のこう 計算を思い出してもらえれば、えー、と実際に復習してもらえればあの対応付けができると思います。でまあ、このアルゴリズムに沿ってそのまずあの計算量をこう見積もっていきたいと思いますで。その計算量の見積もりなんですけれども、まあ、ステップごとにいきます と,、えー、とまずその最初のステップはですねこれは Ri を Ai に代入するのを、まあ、i が k から0まで繰り返すってことでこれはどういうことをやってるかっていうとその R っていうのはまあ常与の部分なんですけども、まあ、常与の初期値として与えられたその非常多項式 A を代入するという部分ですね。で一応あの今回この授業ではその代入の操作はあの計算量に影響しないものとしておりますので、まあ、ここはあの計算量への影響はありません。 で次に2番目のステップが序、まあ、断の主な計算の部分なんですけれどもまずここでその4分があってですねで繰り返しが行われるとで繰り返しの回数をそ の, I, の i が移動する範囲で見ますと k-m から0まで i が変化しますからここでのループの回数というのは k-m プラス1回ということになることにまず注意しておきます。で でこの 2a のステップですね、2番目の a のステップは代入だけですから、2番目の a のステップは無視でき、計算量は無視できます。で、次に2番目の b のステップで、ここでさらに内側の j に関する、変数 j に関するループが入ってきます。で、このループの回数を見積もりますと、この変数 j の動く回が m-1 から0ですので、ループへ向かいということになるわけですね。 で、この2番目の b のステップのフォア分の中の計算が実質的に計算量にかかる部分なんですが、ここはその r の i プラス j マイナス qibj というところで、これは何やってるかっていうと、その r って乗与の i プラス j 時の係数ですね。から、その qi、小の i 時の係数と、えっと、 乗多公式 B ですね、B の J 時の係数の積を引くということで、ちょうどその i プラス J 時の乗与 の, の部分の係数を計算している部分です。で、その計算の内訳は、QIBJ のところで乗算が1回あって、それからその結果をですね、R の i プラス J から引くというところで、加算が1回入ってきます。で、えっと、 でステップ3はあのリターン分でそのけ計算結果を返す部分ですのであの、計算量には関係ないということで、一応以上 の, その部分からです、ね、計算量を見積もりますと、とこの B のループの中で加減乗場が2回行われていてで、それを M 回繰り返すわけですよね。でそれをさらに外側のループ、 イに関するループで k マイナス m プラス1回繰り返しますので、あの計算量の合計としてはこちらになりますように、m×k マイナス m という形で見積もらえることになります。で、えー、一応、あのー、その意味 を, を、あのー、理解しておきますと、その m の方がですね、m の方が序多公式の次数と、それから k マイナス m は小の次数ですね。ですので、 そのまあ、一般的な一変数多項式の序断の計算量はその序多項式と小の多項式の次数の積に比例するということができます。まあ、でいいでしょうか